ひびきの皆さんおお菓子よより初参加ですすろししくお願いします皆さんこんにちはよさこい響と申します本日はこのような演舞の機会をいただき大変嬉しく思っております今回私たちが演舞させていただきます曲はよさこいエイトさんの「Hey ー、wow、という曲ですそれでは演舞に参りたいと思いますのでお手拍子のほどよろしくお願いします 「明日へ進み続けた」「夢を信じ続けた」「日の当たる場所探して」「時に涙流して」「時に何か手に 月人生と色の空模様こっちの城を変来たみや Hey youHey m e h e y y o u h o u h e y y o 「ヘイヘイヘイヘイユヘイヘイヘイのぼる月をもたならあなたを思いだして」 「人なる気持ちがえのこの空はいつもひつだけ」「ケンが続きをもよう」「心すり減るあなたこっちを届けきたいや」「ヘイユヘイウヘイワー」「二と Oh, n ありがとうございました。よさこい響きの皆さんでした。